はい、じゃあ次にですね、この、まあ、法難法の応用の一つとしまして、あの、比不正数の二進十進変換について紹介したいと思います。で、えっと、まあ、あの、ここで示したいのは、その、その比不正数の二進数、十進数のあの変換が、まあ、法難法のアイデアでまあ効率化できるという話です。そこで、えっと、まず、その、 ま2、あ。二進数をですね。10進数に表すとき表記の変換をちょっと扱ってみたいと思います。で、一応その今回そのこういった2。進10進変換をあの扱う動機としましては、そのまあ、我々日常生活では、あのほぼ10進数を用いているわけですね。あの 日, 日常生活で2。進数をも。 俺は二進数を使っているっていう人はいるかもしれないですけれどもまあそれはあの多分ごく少数だと思われます少なくとも僕が接している人たちの範囲では。でそうしますところがコンピューターは今の動いているコンピューターというのはあのほぼ全て二進数をもとに動かしていますからそうするとその我々が使っているデータを例えばコンピューターに入力するもしくはコンピューターの出力を我々読めるような形にするという。 上ではその二進数と十進数の総合変換っていうのはまあほぼ書くことのできない計算なわけですね。まあそういったことからまあ一応こういった関心があるわけです。でそこで、えー、今回はまずその二進数を十進数に直すということから見ていきましょう。で例題としましてこの M というので二進数のロ一一1 0 1 1という数を考えてみました。で以後あのこの授業では その数を表記する際にあの難進数っていうのを特にあの表記する必要がある場合にはこちらにありますようにあの数をカッコでくくって右下に2とか10とかっていうことを書くことでそのベこれはそれぞれのベースですね奇数を表して、まあ、この場合は2進数だとで例えばこちらの2行目の場合は10進数だというふうに表記しますのであの皆さんもあのレポートなどで書く場合には同じように表記してください。ということで えっと、まずこの1011011という数を樹脂数に直しましょうどうしますかって言われます と, えっとまあ我々よくすぐ考えるのはえっとこの位ごとにですねこの2のべき乗をかけて足し加えていくということだと思います例えばえこ一番下の桁はまあ1の桁でからそのままでいいんですけどで次がえ 2番目の位は2倍する3番目の位は4倍する4番目の位は8倍するという形で2のべき乗を倍していくわけですね。でこの場合ですとこの数の場合ですと2の0乗の位それから2の1乗の位2の3乗の位2の4乗の位2の6乗の位がそれぞれ1ですからこれらを全部加えていくとこの数は10進数では91だということになるわけです。 でところが、これをですね、その先ほどのホーナー法のアイディアでもう少し、あの、早く楽に計算したいということになりますと、えー、と次のようなアイディアを使うことになります。ここでこの MX という多項式を考えるんですが、このような6次の多項式を用意します。で、この6次の多項式は、そのそれぞれ係数をどう決めたかというと、 この、スモール M のですね、あの、各桁ですね、桁を下から、あの、定数項、X の1次の項、X の2次の項、X の3次の項というふうに、こう、係数を決めております。そうしますと、このような形で、この MX というのを定めますと、この、スモール M の、という数の、その、十進数の表記を求める問題というのは、実はこの、LargeMX という一変数多項式に、 2を代入して評価すする値とと同じことになりますですのでここではその2進数を10進数で表記する問題をこういった1変数の多項式を2で評価する問題と見なして法難ーー法を適用するということで計算の効率化を図ることができます。 で実際にこれですねこの先ほどの mx に2を代入した形のあのフそー方ー法に従った計算を展開をしてみましたでここ本来はこの m の x というのを展開この方ォーー法の形を表したときにこのそれぞれの黄色い部分にがその各項のですね係数になるわけですでそれで2を 代入するとこんなふうにここを2を2倍して何とかを加えて2倍して何とかを加えて2倍してっ て, てという形の繰り返しになります。でこれを順番にこう展開していきますと、まあ、確かにそのこの M に2を代入した多項式の値ですねが91ということになるんですけれどもうんとこのコーナー法の形でえっとまあ 計算を進めることによってあの こ, れこの計算に必要な掛け算の回数をあの減らすことができます。で実際に皆さんあの試してみ掛け算の回数を比べてみてもらうと分かると思いますので、まあ、各自試してみてください。えー、ということでまず二進表記ですね2進数を10進数で表記するという、えー、話をしましたが今度は逆に あの10進数をこの2進数で表記する、えー、っと問題にを調べてみたいと思いますで、えーっとも。取り上げる問題は先ほどの計算の逆で、その10進数の91を、まあ、2進数でまあ表記してみましょうで、えーっと。もしかするとこのやり方はあのこうパッと見てこれ知ってるっていう人はどのくらいいますか覚えもしくは覚えてるっていう人は。はいはいでありがとうございます。まあ あの若干そうですね、あの、どっかで習ったという経験あるかもしれませんが、えっと、一応、ある人もいるかもしれませんが、とりあえず、あの、一通り、えっと、やり方を見ていくから、それが、法難法とどう関連づけられるかっていうのをちょっと調べていきましょう。で、まずこれはですね、その与えられた数を、あの、2で割ることをどんどん繰り返していきます。え最初に、えっと、91を2で割りますと、え、小が45で余りが1ですので、 このような形で書きます。91を2で割って小がが余りが1という書き方をしますで以下、えー、と同じようにして小が0になるまでこの割り算を繰り返していきます。例えば45って出ましたからさっき2で割ると小が22余りが1で22を2で割りますと小が11余りが0っていうふうにして繰り返していって最後に小が0でなるまでこの計算を繰り返すわけですね。 で、えっ、ー、と次の手順としては、こ、この時、章が0になるまで、その割り算を繰り返していった結果から、結果で出てきた余りを、下の方から順に左から並べていきます。この場合ですと、下から、1、0、1、1、0、1、1, 1ということになってますので、えー、この順番に左から並べていくわけですね。えー、あ、左か、ごめんなさい、左はこちら。左から並べていくわけですね。 えー、と下からのものを左から並べるので10110011というふうに並べると実はこの1と0の並びがあのこの今で与えられた十進数91を二進表記した場合の並び並べ方になるというのがこの計算法なわけです。で。 実際には一体どういうことをやっているのかこの計算がどういう意味を持つのかということをちょっと見ていきますと最初に91を2で割って余りの1を書き出しましたよね。その時には91はこのような形で45の2倍プラス1というふうに展開されるわけです。で次のステップではその45を2で割っていましたから。 ここの45の部分をやはり2で割って余りが1か0かっていうのをこのような形で表したことになります。でさらに同様に22をさらに2で割ってこう展開したと。で11を2で割って展開したということをあの繰り返していきますと、まあ最後あの下の行にありますように、こういった形でその1と0のあの列が 出てくるんですが実はあのこれはあのさっき見覚えがあると思うんですけれどもそのコ、えーナー法でその91の二進表記を計算した時と同じような式の展開になっているわけですね。でそこで出てきているその1とか0の並びっていうのが実はこの、えー、と受信数91を二進数で表記した場合のその各桁の 表していいるるととうことになるわけですでということでその、えー、とちょうどこの数の並びがですねこの下から順にこう数を取り上げて左から順に並べたというのはこういう形で対応しているということが分かると思います。まあ、ちょっ と,、えー、とこう今言われてパッとすぐには分かりにくいかもしれないのでそういう人はちょっとまたこの時間の後でですね 各自自分で数なんか適当な数を展開してあの比べてみてください。ここまでいいでしょうか。